ナポリタン、それは日本で多くの人々に親しまれているスパゲティであるのは言うまでもない。このナポリタンの起源をたどると、パスタの本は、イタリアのナポリの食べ物ではないことは、あまりにも有名な話。そもそもナポリタンは、イカコピペ。ナポリタン発祥の木は日本で、一説には1927年。 昭和2年に横浜山下町で開業した老舗のホテルニューグランドが終戦後に提供したのが最初だとされている。当時、このホテルも GH 通に接収されており、新通軍は持ち込んだパスタを茹でてケチャップを混ぜただけのものを食べていたという。これを見かねたホテルの2代目創業理長の入江茂田なが、 炒めたハムとマッシュルームを茹でたパスタに加えトマトペースト玉ねぎニンニクなどを使ったトマトソースで和えた料理を完成させたこれがナポリタンの発祥で当時はトマトソース自体をナポリ風と呼んでいたのがその名の由来であるとされているバイグーグル 要するに日本の食べ物だということを言いたいのだ。This is 最高にちょうどいいジャパニーズ風ー前置きが長ーい。このチャンネルは料理という名のエンターテインメントをお届けするのである。知識と教養はもはやどうでもいい。それではミュージック、スタート。 今回は妻と私の任前。内容はこんな感じ。私たち、ツースはキノコがない嫌いなので、マッシュルームは入れていない。好きな方はたっぷり入れてほしい。ちなみに、少々、娘がうるさいのはご了承願いたい。早速、野菜を切っていく。シャキシャキが好きカクタクタが好きかれ、切り方が大きく変わる。要は、千人取ってきればシャキシャキだし。 つまりこういうことまあこの辺は好みだろうこの淡々と野菜を切る光景はもうおなじみだろうもう飽きたかもしれないがこれがないと尺が稼げないまあ冒頭の悪い大垣でどれなかは十分だがなる糸やなんななる糸や インナーはこの際どんなものでも良い昔ながらのものが良ければ赤ウインナーや魚肉ソーセージが良いだろう私はカリカリなソーセージが好きなので斜めに切っていくソースは妻のレシピを参考にしたなぜなら妻のナポリタンは美味しいから な, なケチャップは大さ オ, オン そこにソースは小さぎそして牛乳を大さぎ加えてよく混ぜ合わせておくそこに入れ黒胡椒を入れるとまさに青天のせ オリーブ油をひいてよく熱したフライパンでまずウインナーを炒めていく。バターを使う人がいるが、これも好き好きだろうそれとお湯に深さを入れるお湯を沸かしていく。お湯には肝を適量加えておこう。なんで、肝を入れるから離すと長くなるので、今回は拡大する。というか、自分でグーグ g で調べてほしい。よく何でもかんでも、質問してくる悪がいるが、 そんなの、黒にグ、Google グで調べた方がよっぽど早い。便利を得ず、私のレシピはほぼグ、Google グ方法なのな。何度も無が、私に、知識と共用を求めてはいけない。スミナーがいい感じになってきたら、感覚入れず、中のものに、しんなりするまで炒めていく。 お湯が沸いたらパスタを茹でていこう。ウィッペイマによると、アハラ議論のこんな言葉が記載されていた。今日は正当のナポリタンは、あるレンテなんか、ありえないということらしい。私は、原理主義者による、アンチコメント回避のため、パスタの茹で、時間は規制をリプラス1分、さらに茹で上がった後1分、放棄した後、お湯からあげた。 ほど投げ合わせたソースをめていくよく油となりませることでケチャップの香りがやわらぐよく混ぜたところでパスタを呪ン適当に炒めたら完全である適当にと言っているがこの炒めるという工程はナポリタンななれなのよのこんなイタリアのパスタにも似て炒めるという工程は 存在しない焼きうどんからュートを得たとの話もあるので、これはジャパニーズであるのだと、改めて感じることができる。お皿に盛り付けて、完成。お好みで定番粉なチーズ、タワスコをかけて食べれば、ここは懐かしいあの喫茶店もあり。ちなみにわが日課では、同じものおにぎりが定番の組み合わせ。 一層ノスタルジックな気分にさせてくれます日本国民に長らく親しまれているであろうこのナポリタイン既婚はどうであれそれぞれの心の中に思い出という名のスパイスを加えたレシピが隠されてるに違いない